曲の皆さんの演どうぞお楽しみくださいえ、はい、えー、はい、皆さんこんにちはお隣はですね柏市からやってまいりましたよさこい柏稀と申します、えー、私たち、えー、今ご紹介になりましたように鳴子この音をですね、えー、非常に重要視しでますというのは高知のよさこいでは鳴子の音が鳴らなければよさこいじゃないということです、えー、私たちも8月に、えー、高知よさこいの本祭の方 えー、視聴してまいりましたまた来年も行きますのであのぜひとも私一緒に行く方をご視聴しておりますので、えー、お声をかけていただきたいと思いますそれでは皆さんどうぞよろしくお願いいたしますまよろしくお願いします構えよ よさこい柏紅塾の皆様ありがとうございました。